皆さんこんにちはこれから STM32 トラストをご紹介します短い時間ではございますがどうぞよろしくお願いいたします話の流れですまず STM32 トラストの概要組み込みセキュリティの考え方を話します後半は STM32 のセキュリティ機能を話します STM32 トラストとは何ですかというと STM32 のセキュリティに焦点を当てて情報ソフトウェアハードウェアを一つにまとめた設計開発支援パッケージが STM32 トラストになります組み込みセキュリティ何もしないで自動でできるといいんですが実際にはそうではなくて検討して設計して作り込む必要があります でもどうやったらいいかわからないよという声あると思います。その悩みを解決するのを s t m さんにトラストがお手伝いします。製品ライフサイクルの始めの段階、使用を決めたり設計する段階で必要な組み込みセキュリティの知識、こちらについては日本語に翻訳済みのアプリケーションノートで学習できます。それだけでは物足りないといとう場合 演習ををんだんに盛りり込んだ無料のオンンラインセミナーがあまますすでででここれで知識を深めることができます開発段階では実装に役立つクリプトライブラリーなどを提供しています量産で工場で暗号化したファームウェアで書き込みをやりたいという場合は SFI という仕組みが使えます市場に出荷した後アップデートを暗号化したファームウェアでやりたいという場合は SBSFU という仕組みが使えます最後の廃棄 IoT デバイスの場合はセキュアなネットワーク通信の身元証明のために証明書入ってます廃棄する前にこの証明書を執行させておかないと捨てた後に勝手に抜かれて使われてしまう恐れあります廃棄も含めて全部まとめて面倒を見てほしいという場合は ST のパートナー企業である 指ビキタ AI コーポレーション様のエッジトラストこれが有効です組み込みセキュリティを考えるとき流れがあります守りたいものは何かどんな攻撃が予想されるかどう対策すれば攻撃を防げるかという流れですこの流れに沿ってアプリケーションノート AN5156 は書かれていますので組み込みセキュリティの知識 STM32 のセキュリティ機能に関する知識これをスムーズに学習することができます無料のオンラインセミナーこれは知識ゼロの状態から学習できるようになっていますまた8個のパートに分かれていますので知識レベルに応じて必要なパートだけ学習するといったことも可能ですオンライントレーニングの内容を少しご紹介します まずはじめに暗号技術の基礎を学んだ後、パソコン上で OpenSSL のコマンドを使って演習をやります。その後、マイコン評価ボードを使いながら STM32 のセキュリティ機能を学んでいきます。最後のパート8では STM32 でセキュアなネットワーク通信で AmazonAWS のクラウドに接続してデータを更新するというハンズオン演習をやります。 STM32 にはハードウェア暗号機能を内蔵しているもの、していないもの、2種類あります。内蔵していないものを選んじゃったんだけど、暗号機能を使いたいという場合、このクリプトライブラリを使うと、こういった暗号機能をソフトウェアで補うことができます。製品を作るときにセキュリティ規格への対応、必要になるときがあると思います。ST はその規格対応を役立つように、マイコンの 認証セジップという認証取得に力を入れてますこののセセジップというセキュリティ認証どんなものかご説明しますすでに何かのセキュリティ規格に対応していてまた別な規格に対応しないといけなくなったという場合にすでに対応済みの規格の取得した時の知識ノウハウ経験というのをスムーズに再利用できることを目的にしたセキュリティ認証がセジップになります。 グローバルプラットフォームという標準化組織が策定したセキュリティ認証で昔からある ISO15408 コモンクライテリアをベースにしていますがこれは抽象論で分かりにくいので ARMPSA などの内容がより具体的な最近のセキュリティ認証の内容を取り込むことで分かりやすくしてあります細かく分割されたセキュリティ要求事項で構成されていて現在プラットフォーム グローバルプラットフォームを中心にこのセジップのセキュリティ要求事項とセキュリティ規格の要求事項のマッピング進めています SFI セキュアファームウェアインストールは工場で暗号化したファームウェアで書き込みをやりたいときに使える仕組みです暗号化したファームウェアを電子メールなどで工場に送りますこの暗号化したファームウェア複合化するための鍵については スマートカードに書き込んで工場に送りますこのスマートカードの中の鍵をマイコンに安全に送るためにマイコンのセキュアロム領域に RSS というコードが入っていますこの RSS を使うとスマートカードからマイコンへ安全に鍵を送ることができます複合化の鍵もらった後暗号化したファームウェアを受け取ってマイコン内部で複合化しながらフラッシュメモリに書き込んでいきます その後書き込みが終わったらプロテクションをかけます。最後に複合化の鍵を消すというのが SFI の流れになります。SFI ではスマートカードを使いますが、カードごとに何回 SFI を実行できるか回数決まっています。その回数に応じてカードの値段も異なります。SBSFU はセキュアブート機能とセキュアファームウェアアップデート機能を盛り込んだ フラッシュメモリーから起動するブートローダーになります。セキュアブートの機能を簡単にご紹介します。ファームウェア本体とファームウェア本体から作った署名2つ書き込まれていて、署名をもとにファームウェアに改ざんがないことを確認できたときに初めて起動を許可するというのがセキュアブートの機能になります。セキュアファームウェアアップデート機能は外部から、マイコンの外部から暗号化したファームウェアを シリアル通信でマイコン内部にダウンロードしてマイコン内部で複合化してクラッシュメモリに書き込む仕組みですデフォルトでは UART でのダウンロードができます別途 USB や SPI などのダウンローダー作り込むことでそれらの通信でダウンロードできるようになりますファームウェアの暗号化これはファームウェアをビルドした時自動で暗号化するような仕組みがこの開発プロジェクトの中に仕込まれています STM3 人トラストについては以上になります。ここから組み込みセキュリティの考え方を話します。安全という日本語和英辞書を引くとセキュリティ・セーフティ2つ訳語出てきますが英語の定義では意味違います。セキュリティは左側です。守りたいものがあって攻撃があってその間にあるのがセキュリティになります。IoT 端末への攻撃例です。 端末からファームウェア、データ、読み取られてしまうとコピー品作られる恐れがありますまた端末に攻撃用プログラムを仕込まれてしまうと端末が管理している情報改ざんされる恐れがあります汎用マイコンへの攻撃、2種類あります一つ目、ソフトウェアによる攻撃これは JTAG やブートローダーでマイコン内部のメモリーを読み隠すのが主な攻撃内容になります 2つ目物理攻撃これはいろいろ種類がありますが例えばフォールトインジェクションというものこれはマイコンの電源ピンに定格外の電源を短い時間入れるというのを繰り返して CPU の誤動作を引き起こしてそれを攻撃に利用する物理攻撃になりますこの物理攻撃に対する対策汎用マイコンほとんど入ってませんが STM3 に融合の場合多くの物理攻撃に対する対策が盛り込まれています 有名な防御の仕方を2つご紹介します1つ目セキュアブートファームウェアがあってこのファームウェアからメーカーが保持している鍵で署名を作りますこの署名とファームウェアを2つ書き込んで署名を使ってファームウェアに改ざんがないことを確認できた時初めて起動を許可するというのがセキュアブートになります署名のない適当なファームウェアを書き込んでも起動できなくすることができます このセキュアブートに対応したファームウェアが ST の場合は SBSFU が対応しています。有名な防御の仕方、2つ目、セキュリティアイソレーション。これがどんなものかモデルを使ってご説明します。IoT 端末があって内部にマイコンが入ってます。マイコンに外付けフラッシュメモリがつながっています。マイコンはセンサーを使って水の使用量をチェックして、 マイコン内部に記録していますその記録している情報を無線通信でサーバーに送るというモデルだと思ってくださいハッカーたちは外部フラッシュを張り替えたり自宅アクセスやブートローダーバッファーオーバーフローなどで攻撃プログラムを仕込んできます仕込んだプログラムの起動ですがパソコンなどで有名なスタックオーバーフローマイコンの場合も使われる恐れあります 組み込みの場合、もう一つ注意が必要なのがフォールトインジェクションになります。フォールトインジェクションで CPU が実行する命令を誤認させることで攻撃に利用します。この例では汎用レジスターへのロード、この命令コードの2ビットを誤認識させるとプログラムカウンターへのロードに変わります。このプログラムカウンターに攻撃用プログラムのアドレスが入ると起動されてしまうという例です。 こういうい攻撃毎回成功するわけではないんですが可能性がゼロではないとハッカーたちはあらゆる手順を自動化して成功するまで回し続けるということをやってきますこれは攻撃例ですデータ改ざんされたり大事なデータ外部に送信されてしまうといった恐れありますこのセキュリティアイソレーションですが好き勝手にアクセスされたくないメモリーやペリフェラル これらにアクセスするとき開発者があらかじめ決めてある手続きに従ったときだけアクセスを許可するその手続きを無視してアクセスしたときは例外を起こしたりリセットをかけるというのがセキュリティアイソレーションの考え方になります開発者があらかじめ決めてある手続き具体例としてアームトラストゾーンの場合はセキュア呼び出しが該当します コアテックス M メモリープロテクションユニットでアイソレーションをしている場合は、スーパーバイザーコールがそのあらかじめ決めてある手続きにガイドします。アイソレーションの実現方法、ARM3 種類提唱しています。1つ目、MPU、メモリープロテクションユニットによるアイソレーションです。これは保護したいメモリーやペリフェラル、このアクセスをメモリー、MPU で特権アクセスだけ許可するように設定しておきます。 そして特権でないモードで動作しておいて保護したところにアクセスするときはスーパーバイザーコールでモードを変えて特権アクセスするというアイソレーション方法になります。これは大体どの STM さんにでもやれます。2つ目、デュアルコアこれはマイコンの設計段階で片方のコアからしかアクセスできないメモリやペリフェラルを設計段階で作っておくというものです。 これに対応しているのが STM32WLWB になります3つ目のトラストゾーンこれはデュアルコアのアイソレーションをシングルコアでより柔軟にできるようにしたものですこれに対応しているのが STM32L5U5 になります ST4 つ目持ってます ST 独自のアイソレーション技術でファイアウォールというものがあります機能的にはトラストゾーンのサブセットで STM32L4L0 で使えます 組み込みセキュリティの考え方については以上になりますここから STM32 のセキュリティ機能をご紹介します STM32 のセキュリティ機能いくつかあるんですが単体で個別に使ってしまうと効果が弱いですこの例のように複数組み合わせて重ねて使うことでセキュリティを強化することができますという例になりますこの表は それぞれの STM32 がどのセキュリティ機能を使えるかをまとめた表になります STM32U5 が現時点では一番多くのセキュリティ機能を使えますこのスライドは先ほどの一覧表の説明をまとめたものになります資料配布後必要に応じてご覧ください最後に STM32U5 の新しいセキュリティ機能を4つご紹介します その前にトラストゾーンとは何か簡単にご説明しますトラストゾーンとはアドレス空間上の任意の位置に任意の大きさでアクセスしにくいエリアを作る仕組みがトラストゾーンになりますトラストゾーンができる以前はアクセスのしにくさは特権かそうでないかの2段階だけでしたがトラストゾーンではセキュアステートというものを追加してアクセスのしにくさを4段階に拡張しています STM32U5 の新しいセキュリティ機能1つ目特権アクセスメモリです。これは4段階に拡張したアクセスのしにくさのどこにどのペリフェラルをどこにどのメモリのどの領域を割り当てるかというのをトラストゾーンの枠組みで一括で設定管理できるようにしたものです。2つ目内部タンパー検知は JTAG ポート電源ピンジャンクション温度暗号ハードウェアの に対するフォー ル, ルトを検知すると暗号ハードウェアのレジスターだったり SLAM の内容を自動で消去するようになってます3つ目 RDPJTAG アクセス禁止これは RDP レベルいくつかあるんですが鍵認証を通ったときに低いレベルに戻せるという機能になります 今までの STM32 では RDP レベル2にしてしまうと元に戻せなかったんですが、融合マイコンでは鍵認証を通すと低いレベル に, 戻, すように戻せるように改善されています。最後の4つ目がセキュア e a e s です。STM32 融合マイコンには普通の AES ペリフェラルとセキュア a e s ペリフェラル2つ入っています。 その違いは何ですかというと、セキュア AES の方はハードや鍵が使えます。ですので、ユーザー鍵用意する必要はありません。ハードや鍵でデータを暗号化、複合化することができます。その他にセキュア AES は普通の AES ペリフェラルを支援する機能がありますので、そこだけお見せします。AES ペリフェラルが使う鍵あります。 この鍵、生のままで保存しておくと危ないのでセキュア AES のハードウェア鍵を使って暗号化しますそしてフラッシュメモリで保管します AES がこのフラッシュメモリの鍵を使いたいという場合セキュア AES のハードウェア鍵を使って複合化しますただ複合化した結果は外に出さずに JTAG やソフトウェアでは読めない特殊な経路で AES ペレフラルに渡す とといいううことができるようになっています最後にお さ, らいおさらいをさせてください。s t m 3 2トラストとは、組み込みセキュリティに的を絞って、STM32 の情報、ソフトウェア、ハードウェアなどを一つにまとめた設計開発支援パッケージが s t m 3 2トラストです。以上になります。ご清聴いただきましてありがとうございました。